です言えてましたかはいということでですね今回はですねめちゃめちゃうまいですねエビもう…エエビ…エビ…おエビを使うちょっと頭でちょっとまとめますからエビを、えっと…エビよりもうまいじゃないかっていうですね鶏チリですねエビチリなら鶏チリっていうのをですねちょっとねやっていきたいなっていうふうに思います なすぎたなこれなまあいっかはいということでですね材料紹介いきますまず鶏胸肉です胸肉ねお安いのでねこのね胸を使ってもねパサパサにならないですよ今回はそういう作り方を皆さんに伝えていきたいと思いますあとですねニンニク1かけと長ネギです3分の1本なんでこんなに使わないんですけどもこんな感じでやっていきますはい、はい、ということでですね早速やっていきたいと思いますまずですねちょっとねシャキッとさせるためにえこのね外鮮ドライ飲んでいきます ああうん、まっこれをですねやることによりやる気が出ます僕の個人的に心なしかね包丁さばきもね良くなってる気がするよまず野菜の方から切っていきますニンニクですこんな感じでね粗みじんにしていきますはい、えー、で次にですね長ネギ3分の1本なんでこれのまあ半分ぐらいですかね切っていきたいと思います、はい まあ、ちょっとね最初の方はねみじ切りになってないので、ね、はい大丈夫ですね、はい、鶏肉をカットしていきます、ね、切り方がねありますからねこれね薄く切るんですよはい8ミリぐらいできればこれぐらいの薄さこれぐらいの薄さに鶏むね肉を切るとねあのすっごくね柔らかくなるんでね皆さん頑張ってね頑張ってこの薄さに切ってくださいねで包丁ね研いでおいた方がいいです今は、ね、あの簡易研ぎ機みたいなのが売ってますからねシュッシュッてやるやつねというので研いでいただくともうそれでね結構ね切れちゃうもんなんでね 薄くって…まあまあでも1センチぐらいでもね全然柔らかいので全然大丈夫ですはいこんな感じですねはい、はい、そうしましたらですね、えっと、お塩ですお塩お塩ね少々振ってくださいね、えー、であと胡椒はい塩こういちょっとね放送事故が起こりましたねこれねやれてなかったですねこれねでもねこういうところをちゃんと見せるのがこのチャンネルのいいところですからね、はい、頑張ってやってんだぞっていうねどういうところでねカットしませんこれねはい、はい、こんな感じですねだっからえっと揉み込みます、はい はい、そうしましまたらですね、こ, のえこっちにも戻しちゃいますねで全体です、ね、この片栗粉一体どれぐらいですかね大さじ1大さじ2ぐらいいきましょうか大体これ大さじ2ぐらいですねでこれとですね、えー、ともう全体にまぶしますこうすることによりですね、まあ、こ, れこれからチリソース作るんですけど絡みやすくなるんですよねチリソースが美味しさのポイントですのでね皆さんねやってくださいねこれね面倒くさがらずにね料理は愛情 い, いきなり出たね今ね<笑> とということ で, ですねはいそうしましたらですねフライパンですね油をお多めですで、えー、と油がね温まりましたら先ほどね鶏胸肉を焼いていきますであのしっかりね焼き目をつけるような感じで、ねね、やっていきますよこんな感じでね感覚的に揚げ焼きするような感じですよねこの時のね火はね強火で大丈夫ですからここでねさっと火を通しておきますは い, いです、ね じゃあね肉はね取り出しておきますね今食べてもねマジで柔らかいですこれこれぐらいの火の通りだとこの柔らか鶏がねチーソースに絡まるんですこれからちょっとね油多いのでちょっとね吸います大体ね大さじ1ぐらい残しといてくださいねこれぐらいですねで火をねえつけてニンニクを炒めます料理チャンネルっぽくなってきましたねようやくやっぱ火を使うとね料理っぽ料理チャンネルっぽくなります あの皆さん勘違いしてるかもしれないですけどこれお酒飲み動画じゃないですこれはお料理チャンネルですはい、でここにですねケチャップです大さじ3入れてください で, でねち ょ, ちょっとねプツプツと言わせますこれで酸味が飛びますんでねであと僕の大好きなねウィッパーですねはいえ小さじねあ3分の2入れます水水がね 100cc ですね一味唐辛子が小さじ半分まあもう適当でいいですはいここで辛さが決まります 僕は特別な訓練を受けておりますのでだいたいね小さじの量が分かるんですけども皆さんは測ってくださいねはいこんな感じねやったら沸かしてくださいねはいこの状態になったらあ、ね、ちょっと火を弱めて片栗粉です、はい、片栗粉小さじ1を同量ぐらいの水でこういったものになりますねはいこれを入れて、えー、とろみをつけていきます いいですね、もうチリソースっぽくなってきましたよこれねチリソースっぽくってやっぱチリソースなんですけどねここにですね先ほどの鶏切った長ネギいっちゃいますでこんな感じでねあえていきますよすげえ飛んだ<笑>はいこんな感じで絡めて持ってきたこれで鶏チリの完成です じゃあ盛り付けしていきますよ盛り付けつ て, てももう持っていくだけですプ ル, プルプルですこれ最後にね小ネギをちょっと散らしてねはいえー、それではですね、えー、鶏胸チリの完成ですはいそれではですね早速食べていきたいと思いますじゃあね今日はねこのさっき飲んだのライジンドライでなんとね日本酒で割ると美味しいっていう風に聞いたんでねちょっとやってみたいと思います いいっすねじゃあいただきますあ、うまっこれ。え超うまうんうんうんうんうんうんうんルみたいな味がんるんですうんうんうんうんなさいあの料理動画でうたねこれねえん、ーねねね、うんうんうんうんうんういうんいんうんうすうんうんうんうんうんうう まあ、僕何回か作ってるんですけど、これ、本当にうまいですよね、これチリソースが最高に美味しいんですよ。うまこれ、うん、うん、うん、あーうまっ、で、鶏むねもね、ぷるプぷルるプルなんですよ、すっごい柔らか、鶏むねってね結構ね、パサつくから、避けてるって方、結構いらっしゃるんですけど、これ、薄く切って、さっと片栗粉つけてね、焼くことによって、すっごい柔らかく、ぷりっぷりなんですよで、これがですね、エビの代わりになってるんですよ。 ものすごくうまいですエビを使うより安いうん賢役的、うんうんうんうん、最高マジでいい僕ねこれ大好きなんですよね<笑> こ, のこの鶏むねっチリすっごい好きなんですよあめちゃめちゃ飲んでたよなこれすみませんね本当に料理動画じゃないかもしれないやっぱり飲み動画かもしれないですねこれね、うん、うまいこれ これなんで日本酒のあれが消えるんだなめちゃめちゃうまいこれはあ、ということでですねはあ、はあ、最高 YouTube 最高ということで皆さんもぜひやってみてくださいはいということでですね今回の料理美味しそうだなとかですねやってみたいなって思った方はぜひチャンネル登録および高評価よろしくお願いいたします